福山雅治の「オールナイトニッポン」サタデースペシャル魂のラジオたまりくのお時間です、えー、栃木県のですねのり子ちゃん38歳会社員女子からです不器用な私が器用な生き方をしたくて実力以上に頑張り成果が出ると嬉しくてさらに 無理をしすぎて仕事を最優先にしてきたのですが主人が私の家事を軽減するために仕事を早く切り上げて帰宅してくれていたと知りました私よりも帰宅が早い主人に対して内心仕事が楽でいいねって何度か思っていた自分の器の小ささに反省し主人の優しさに感謝し主人が仕事に集中できるように 退職することにしましまた埼玉公演で聞いた246の歌詞が身に染みて気持ちが温かくなり自然と涙が出ました相手を思いやる気持ちとそばにいてくれる人がいることが支えになることを思い知りました今日は「246」弾いていただきたくお願いします 器用な私が器用な生き方をしたくて、実力以上に頑張り、成果が出ると嬉しくて、さらに無理しすぎて、って。これも小原さんと僕に言われてる。アキヒさんにも言われてるようなもんですよ、もう本当に。でもね、あの、そんな僕にも当てはまりますけどね、のりこちゃんね、小原さんにも当てはまりますけどね、実力以上っていうのはなかなかないですよ。やっぱりそれはのりこちゃんの実力なんですよ。はい。それは間違いないと思います。 絶力以上ってそんな長く続かないですからなんて自分のこと言ってんの<笑>俺<笑>そうじゃないんだけど、うん、でもあのー、よかったですねあのご主人の優しさが改めてあれ優しさを改めて知ることができる何か機会があったんでしょうね、うん、ご主人も喜んでるんじゃないですかそれじゃあ聴いてくださいアルバム「ヒューマン」より246